でポップな曲をお届けしますけれども、えー、こちらも仲よろしいただければと思いますそれでは早速いきましょう心躍る ジョジゲンもをすけにみがおちょいだ 今日気い相手になら恋やきゃお世話しうちの来たも大事から前にロフの日々に切り込みスターサムライのキスで勝つこと五人のショー懐かシいトショー五人のショーのようなゴルだとこと泥損だと踊るそんな心の泥損だと踊ること泥損だしんしんしんやぞ気まじめ恥ずかし陰でさえもすかすかしでかすかしと腰で活躍頼まれマリアルマンドラスゴロドバックックな できることができるだけ ゴーンゴ ー, ーインゴーンゴーンゴーンゴーンゴーンゴンゴーンゴンゴーンゴンゴーンンゴーンーンゴーンゴーンンゴーンゴーンゴーンゴーンゴーンゴーンゴーンゴーンゴーンゴーンゴーンゴーンゴーンゴンゴーンゴーンゴーンゴーンゴーンゴーンンゴーンゴーンンゴーンゴのンゴーンゴーンゴーンゴーンゴーンゴーンゴーンゴーンゴーンゴーゴーゴーゴーゴ モグナス はい、ありがとうございあうよしたじゃあ続いてまいりましょう。